何はともあれこれからお二人には今まで苦労した分を取り戻すくらいに幸せな日常を送ってもらいたいですね最後になりますがシャーロットに関わった関係者皆様本当にお疲れ様でしたどうもありがとうございますねぎらっていただきましたまあでも「愛」で言えばねその前の回だったからな、うん、告白のシーンがありましたからねちゃんと、うん、そうでしたどうだったんですかぶっちゃけ見た瞬間あの台本も、うん、だって台本見るまでは知らなかったわけじゃないですかそうだね内山さん的にはいやでもするなと思ってたするなっていうかまあ。うん 悪い気持ちじゃないんだろうなっ て, だなっ て, って、うん、うん、好きだよ。私も嫌いじゃない。<笑><笑>でもさ、好きだよっていう、うん、好きなんだって言った時にさ、うん、あの、はーみたいな感じなかった？<笑>言うた言うた。いやあのね。あ心折れるぜ。いやだってちょっと考えたんすよ。え？ちょっと考えたの。考えたの何？私がね今嫌いじゃないって言ったでしょ？うんうん。好きと嫌いじゃないとの間には大きい溝があるわけじゃないですか？そうなの？ 嫌いじゃない。うんだからそのなんか特別感っていうのが、うん、こう確かにこの2人の出会いからすると、うん、すごくこうなんて言ったらいいんでしょうね。あのレベルアップした微妙なところじゃないですか。微妙なところそんな出会いからみたいな。まあ、ボコボコにされてたから、ね、そうですよ1話とか懐かしょ。そう。あと多分トモリは恋というものを知らないんじゃないかっていう疑惑ね。トモリは人を好きになるのかね。ならなそう。 アエネちゃんも人を好きになるっていう要素が感じられないよね<笑>うん<笑><笑>人を好きになるっていう感じがないとかなんか重なってる部分がある、ね、<笑>あんまりそこを掘り下げないと<笑>闇って言われるから闇なの闇なんかないから闇なのやんでない昔僕っ子だったら闇なのうるせえな<笑>もう何や ん, <笑>んごめんなんか僕ぐらい言うじゃん言うじゃん分かった分かった僕っていうのはね 別にいんんですよなそんなのは女子として「見られたたたくななかかっっっののごごごごめんごめめめんんんんてば嫌分、うんうん、<笑>うう許す、はい、<笑><笑>次、はい、豆さん見渡せる場所に今朝はた